みなさん、こんにちは、ポリーナです。で、今日はご覧のドトね、友達と一緒にビ女とを撮るは本当にびっくりしました。<笑>写真じゃないよ。<笑>写真と思いましたね。<笑>じゃあ、早速、紹<笑>介させてください。<笑><笑><笑>で、こちらは私の友達ですね。名前はアナスタシエです。ね、どうぞよろしく。 うん、だそうです。<笑>はいで壁から壁から来ましたね。はあ、名古屋までね。行きましょう。行きましょう。ど<笑>う友達ですね。アナスタシアですね。もう1年1回しかね。会うのは難しいね。で、今日やっと ちなみにその神戸の大学院のをやってますね。で、ちょっと夏休みでねで、私もお休みをいただいて、で、どこかに行きましょうかみたいな話になって、で、結局名古屋じゃなくて、目的地はね、えっと、三重 市, 三重市の海、実はね。三重県の伊勢市の海。<笑>はい、お楽しみにね。はい。<笑>で 後ろですね。まあ、小山とい名古屋城でございます。で、景色はすごいですね。で、まあ、私の感想としてはね、一番すごい部分、その下のね、下の半分までね。なんか。とりあえず流すはすごいですね。で、確かに、まあ。一度ね、残念ながら、その何、こちらの名古屋城は生き残。 たんで生き残りませんでしたけどまあ今ですね今の子形でも今の子形でもすごくまあ平気心というか感じますねまあ夢すごく有名な場所だからねまあ行く行く価値があるぜひぜひまあもしチャンスがあればね皆さんも行ったんじゃないのかな名古屋城でねすごく人気なスポットだけどまあ一応 景色は大満足でしかもお客様が<笑>お客様が い, いなー<笑>い空っぽそうですねやはりその近くまで来るですねもう確かに気づきますこちらはですねその昔ながらのものではなくてまあ建て直りリノベーションしたものですねでももそのにしても景色は ハンド、ズフ、ズフ。あのステージは名古屋城のことどう思いますか。うん。<笑>う<ー>ん<笑>広くて面白いけど中に入らないとちょっと残念と思います。そ本当に中に入るとこの名古屋の景色見たいと思います。ええー。まあ確かにそうですね。私もそのちょっと。 なんか上までちょっと登ってみたいな、その。名古屋城の中身は一体どうでしょうかね、ちょっとまあ、気になるね。本当 に, に入るぞ。もちょっといい<笑>ですね、<笑><笑><笑>はい、という意見でした。<笑>じゃじゃーん。名古屋城の本丸御殿まで、参りました。で、こちらは幸いの。 とこ撮影は大きいですフワッシュはダメなんですけれども撮影は大きいで皆様にその景色をちょっとお伝えしたいかなと思いますう<笑>うわすごいなんかね<音楽>このお部屋ですね 私も住みたいな。<笑>すごい。なんかまるまる金ですね。ええ。<笑>で、今ナイちゃんが気づいたんですけど。なんかこちらのお部ですね。季節ごとに分けています。そのそちらの部屋ですね。で、今は私たちは。暑い夏の中で、冬に入った感じ。<笑>なあ。 こちらも今の時雪が降ってほしいなぁと思います。<笑>